神七瀬は本当にいるのかでっち上げられた都市伝説に過ぎないのではないかその存在をめぐって嘘と真実の戦いが始まる次回「鉱人七瀬攻略議会」。